こんにちは GGC 高崎本店です GGC 高崎本店ではただいまこちらちょっと光ってよく映らないかもしれないんですが数量限定で高崎飲食応援チケット1万円分を9000円で特別販売しておりますこちらのご購入は現金のみとさせていただいておりますご了承ください1万円分のお食事券が9000円で買えるこの特別な チケット、ぜひご利用ください。